うん、阿蘇でお仕事はされてたんですよねそうです、もともとは阿蘇神社のところで、えっと、旧大型屋、古民家カフェに行って、うんうん、それで地震でダメになったんで、今回、ちょっとこっちに移転ししてきました、うん、ここのオープンはいつだったんですかと先月の4月16日、地震からちょうど1年の日にオープン、やっとできました。うん 今やってるのは、えっと、もちろんコーヒーを入れることもなんですけど結構ここ案内所みたいな感じで結構どこが美味しいですかとか阿蘇神社までどのくらいですかみたいな結構質問が多いのでめっちゃ阿蘇のことに詳しくなりそうで<笑>県外からとあと海外の方が電車で結構降りて来られるんでってなるとやっぱり。 タクシーかかかバスか歩いてかそれまた説明がすごい難しい<笑>もう自然がやっぱりすごいいいところですよね緑は多いし空気は綺麗だし水がすごいですよねやっぱり全然なかったんですよそれこそみ皆さんがこう気軽に話しかけてきてくれて、まあ、今回も縁があってちょっとこっちで働くことになって、うん 人のつながりがすごい。素敵な阿蘇市なので、全然不安はなかったです。うん、何かあったらもう、言ってきなよみたいな、だからすごい。お父さんお母さんがたくさんいる感じです。もう、新年度に入って、どれぐらい経ちますか。二年目です。二年目。はい。でも、お仕事始めた時から。そうです。最初に、もう仕事始める時から、実は声かけていただいてて。お、うん、仕事始めるんだったら、入りなよみたいな。 そんな感じでで入っったのがきっかけです今、えっと、今年今年度からは研修委員会って言って委員会に入らせてもらってて県外から青年部が来た時に受け入れたりとかつながりを作っていく委員会ですね年に1回視察行ってあとやっぱ大会があるんですね九州大会全国大会っていうちょっと視聴者発表っていって。 代表者が行って発表する大会とかにも行くんですけど今度九州大会が大分全国大会が沖縄っていう感じでいろんな県の人とつながるきっかけができたのですごい青年部すすごいなと思ってます私がそうだったんですけどやりたいと思ったこと興味あることは全部やってきましたなので何でもやってみてダメだったら次新しいことできるんで。若いうちから できるだけいろんなことやってほしいです<笑>うんこんな感じですよね、はい、私にとっての仕事とはチャレンジして前に進んでいくことですチャレンジしたいことはずまず、あ、まあ宮治駅だけなんですけど駅がある限りカフェを作っていきたいなと思ってますまあ今後高校生も JR えなくててバスでで通学してるんでせっかくだったらコーヒーにある興味がある子たちのためにバリスタブを作ってここで部活動をして帰るみたいなそんなコミュニティの場にしたいです。